動画のご視聴ありがとうございます旅する着物男子バオシですコメント高評価チャンネル登録お願いします現在地は絹川温泉なんですけれどもあやばいですね雨が降りましたこれは急がないといけます 去年、合図旅行させ て, ていただいたときに、気になっていた駅があるんです。その名も、竜王橋といいます。竜王橋は非常に素晴らしい景勝地だというお話でしたので、あとは天気と相談なんですけれども、竜王橋をこの目で確かめて、散策を目的とする動画を撮りたいなと思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。それでは今回の旅を始めていきます。コインロッカー300円。なんだ 大津立馬駅の電車は16時42分現在の時刻は4時6分なので残り37分待つ必要がありそうです開店で絹が浅いだが買いました土地を取めず飲んでみます、うんうん、本当だしっかりイチゴの味がするイチゴ本来の味がします ではこのフリーパスを使って鬼川の旅を満喫したいなと思います。 ついにらえきれずに雨が降り始めましたね。会津田島行きの特急リバティが来ました。ここから先、会津田島までの区間は特急券が不要になります。 特急リバテに乗り込みました。いやー、私も今1以降大豆田島まで特急券なしで特急列車に乗れるっていいですよね。見てもらいたいのは特急リバティで乗てすね。で、こんな感じに紫色で土砂に咲きがするんですね。これから僕はルガ鉄道の区間を挟みつつ、竜王峡駅ルルを目指します。竜王峡駅を降るとすぐに2つ滝があるらしいです。 滝を見せてきたらかなと思いますまもなく新藤原に到着いたしますお出口は左側です新藤原を出ますと次は竜王峡に泊まります にはいけないので、にじみの滝、竪琴の滝、これを見たいと思います。雨も結構降ってますんでね。じゃあ一回札を出ましょう。す<笑>ご、はあ、い雨の音だ。この駅降りたことがないので、本当に不安だらけなんですが。滝が見られるでしょうかね。 来ましたここが竜王駅の出口ですあ駅員さんいらっしゃるではここからは傘を差しながら行きたいと思います雨がだいぶ深刻です 金さんのお話ではこの先に鳥居があるらしいんですよねその鳥居の先に滝が2つあるということなので悪天候の中ではあるんですけど見ていきたいなと思いますでここ猫が多い竜王郷の駅の中にも猫がいたんですよねカメラが防水用ではないので気をつけながら見て回りたいかなと思いますこれですねこれが五竜王神社 さあ、先へ進みましょう人はいないですこんな雨の中歩いて滝を見たいなんていうのも僕ぐらいでしょう。ょう あ, あ、イワナの塩焼き六百円なんだもう今日はやってないんだなえもしかして入れない いや、行行けけそうですけそううでですすここに書いてあるんですけどこの歩道は自然の中の歩道ですか足元に十分注意して歩行してくださいということなんでこの階段をゆっくり降りていきましょうハ<笑>イキングに適した格好で来るのはいいのは分かってるんですよ本当はでもね僕は旅する生き物男子って自分で名乗っちゃってるから生き物で頑張るしかないですね 激しく滝壺へ流れ落ちる滝の音があった。滝見えてきましたよ。意外と近いところにあった。 この階段、撤火用ではないですから、見あえあああてきた、見えてきた、見えてきた、う、え、わ、ーえー、ー、すごいな、滝の圧もものすごくすごい、これが自然の滝。 ののようなもが見えますね雨足が強くなってきたので今ねお触れします。あ 先の先いいいいこのもう一なるのべくケうをしないで頑張ってください 飛ぶそうだあの道を登れば、ゆずい行けますね、よかった、よかった。こんな濡れてる、階段、ここが抜けてる。 地方卿店です、ね、<音楽>いいこはこんな説明があります。 これは大変だなうわーすいませんにじみ橋を渡るのはやめますこれ以上は危険すぎる雨じなもっとよかった 縦ごとの先が見れれば、この敵は来るとなると思います、うん、どうしよう、縦ごとの先までは 40m なんですけど、リタータしましょう